大丈夫<音楽>あああ。マイクテスト中、マイクテスト中です。 ああ、たぶんなんか、こっちのほがマインドで、こっち結構ここ大きめなんで、どのぐらいのボウリングされるかによって、この程度やるんったら、どっちってもらって。 ちょっとでかいかなこっちの方がこっちの方が良さそうかな あ あ, あどっちのマイクがいいかな多分こっちでいいかあああどっちのマイクでいいな多分なよし多分こっちでいいか虫先生久しぶり虫先生久しぶりやってない の, いいの<笑>バーディーはバーディーいい<笑>バーディーやっ て, っち久しぶりやってないのバーディーはバーディーね。 スト頑張ってれ麗なキャラ使ってたのに、スト5ではバーディーのキャラがやって今いるねあれと今大入って えっとこれま ん,、ま、んじさんと、ま、んじさんとシキングですよね。 タイガー7県、名前忘 れ, れた。タイガージェノサイド、タイガー7県、名前忘れた。タイガージェノサイド、タイガー7県、名前タイガージェノサイド、タイガーれた。タイガージェノサイド。た いや、本当にザングステジージ、早いな、スピード。いや、本当にザングステジージー、これ、かい、ガエルサガットも結構ね、面白い、組み合わせなんですけど。こ、ま、れ、あ、あのー、ガいかい、カエルサガットも結構ね、面白い。ちょっとサガットガが、厳しいかな。エルサガットも結構ね、かなり、スキルを要求されますよね、サガットマンね。トました、リュウガイル。 かなりのれるのうまい出るがましたがいるかなりのーれ る, のでうまい出るいやーでも、残、う、念、ん、ステージでリュウガイルとかマジ、ま、でやりたくないけどな。いがる中中ない、ね、<笑> い,、ね、うくいうが<笑>中が出なな中見えないいやで ちょっといつもいる店員さんが、その配信、いろいろやってくれる店員さんがいるんですけど、その人が今日、ちょっといないんで、ぐだぐだしてる、ぐだぐだしちゃったら申し訳ないですもんね、さっきまでもずっとマイクの音が入らないよて、ずーっとそのいろいろいじってもらってたんで、やっと入るようになって。 とりあえずいろいろいじっても喋りながらできるようになったんですけど。や、えっ、ー、と入るとりあえずいろいろ喋りながらできるようになったんですけど。ちゃんとちゃんとタツ出してくね。あれうまいね。ちゃん と, ゃんと話し合いになってるけど。タツマキ出してくね。あれう読みでいっちゃった。 もうもうしょ下手すぎじゃないのローしょい下っすゃったバローしょい下手すぎじゃないバローしょい下っすゃないバローしょい下手すぎじゃな い, <笑>ゃ<笑>ゃないああバロょなょょょょょょょょさすがだ<笑>おっとガードが見えに行とと見えに行くいんじゃないのあれね立 表のサギトビと見せかけて竜巻で裏に回って裏から蹴るっていうね表のサギトビと見せかけて竜巻で裏に回って裏から蹴るっていう、ね、表のサギトビと見せかけて竜巻で裏に回裏るああやっぱりステージ変えようという<笑>、うん、あやっぱりステージ変えようという。 早い展開でもう、じゃんけんポンで殴り合いしなきゃみたいな、はいまあのは、全然、じゃんけんポンで殴り合いしなきみたいなのは、全然、じゃんけんポンで殴り合いしなきゃみたいな全然、じゃんけんポンでもり合いしなきゃでもいなのは、いいね、<笑>全然、じ<笑>ゃんけんポ、ね、<笑>っで、じゃんけんポ ね、球の弾速を見て垂直ジャンプしてとか、ね、球打って、球を足払いをね、球の出し込んでとかね。そういうストップっぽいことやりたいと思うと。結構きついですよね、三遊戦だと。うストップっぽいことやりたいと思うと。結構きついですよね。タバコ吸ってシーピに負けてるですよね、早く、ねねねね、変えてあげなよ。 <笑> ス, テージさんステージを変えてまた俺初めて見たなでもまんじゅさんさっきの帰るまんじさんまんじゅさ ん, まさん初めて見ましたね俺初めて見たなでもまんじゅさんうま い, いっすよ 初めてまままししつつりりこここのののういたんだよういたんいいめたいワワンピンン<笑>無し無しキ ン, グワンピピググ久久ぶぶ最近、ラ<笑>スト5をずっとやってるみたいですよね<笑>あ。最近ラスト5をずっっとやっているみたいです しっかり一枠 に, おしっかりにこのゲームなんかこうシンプルだから難しいところがすごいあるんですよねこのゲーなんかこう詐欺<笑>飛びってなんか難しいとこがカイルはすごい詐欺飛びしやすいんで詐欺、ね、飛びっ て,、ね、びって割り切ってしゃがみしゃがんだまんまサマーのため維持して 当て投げとか来た時にサマーとか、ええ、割り切ってしゃが、そこにちゃんとしゃがみぐらいのしゃがみぐらいを確認して、あ て, て投げとか来た時サマーとき、ええ、に、中足とか中足ファイヤとかいけると一緒になるのしゃがみぐらいを確認して、そういうの上級者だとすごいやるんで、ね、中足とか、中足ファイヤとかいけると一緒になるんで、しゃがぐらいっていうのもありますからね、あえてしゃがんで空中がダシとしちゃうと、こっちぐらいっていうのはすごく。 硬直ネビじゃあえて立ったまんま食らって、うん、投げると、硬直ガードと、あがだからがスの隣にハイパーを入れてもらうというね。 いや、ハイパーは個人的には好きなんですけどね。ちょっと配信台じゃないんで写せないのがちょっと残念ですけど、いやハイパーは個人的には好きなんすけどね。ちょっと配信台じゃないんで写せないのがちょっと残念ですけど、ハイパー好きなんすけどね。配信台まあやっぱり普通にやるなら x の方がいいですけど、うーん遊ぶなら全然ハイパーの方が面白いですよね。いろんならの方がいいですけど、キャラーね。もう遊ぶ、うんうん、って初代からいるキャラなんて いろんなだだけだ っ, たかう五か五だったね5 キ, キ, キ, キャラっているんでススャか スーパーとから そ, それぞれ性能が違うんだから面白いですね、うん、でそれぞれ性能が違うんだから面白いです ね, いですね、うん、でこの間見えルは 結構そのやっぱあの、梅原さん主催の獣道で倉、ね、橋さんと小僧さん の, あの、梅原さん主催のあれがありましたね、住所、ね、先。ね 認識が広まったのかなねいうイメージはある？なんかこうトゥツープレマ流流みたいなね。イメージある？なんかこうトゥツープレマ流流みたいな、ね。まあ他に面白い組み合わせもあるんですけどね。まあでもその面白い組み合わせ の, の中の一つではありますよね。面白い組み合わせもあるんですよね。まあでもその面白い組み合わせの中の一つであります。 こう自分だともっと竜ガイル戦、荒らすんですけど<笑>なんかこう、まあ、ガイル全然使えないんで竜を使うとことになるんですけど、荒 ら, すんですけ<笑>荒らしますね、竜、まあ、ガイル戦は。全然 やるんですかね、自分も、ねあのー、き綺麗には や, るんです や, やろうとはするんですけど、なかな か,、ね、か難しくて、やっぱあの上級者みたいにやるのはきれにはやるんですか、やろうとはするんですけど、なかなか難しくて、やっぱあの上級者みたいにやるのは。きれいにはやるんですけど、なかなか難しくて、上級者みたいにやそのう。 ハシハシでガイドと龍がハシハシでアドウトソニック打ち合ってる時ってなんかこう龍が有利に見えるんですけど実は龍が結構フリーなんですよ、ね、あれねあの状況早くこう一番やっぱ龍の強いところってまあまあ取り組みも強いんですけどやっぱ竜巻くと中足打った ら, ら中足を蹴られちゃう 竜巻で抜けられちゃう、もしかし、あの前がやっぱすごく強いんで、あそこに行きたいんですけどね、その前に来ると、ガイル側もすごく面倒くさいんで、その前に出させないように頑張って、トニックとか通常渡すかって、頑張って、トにックとか通常渡すくとか。 竜の前まで行けば竜が勝つし、ず、まあ、っと遠距離でカイルのお前、保たれると、自力金というで負けゃいと、ずっと遠距離でカイルのお前、保たれると、自力金という形で負けたいと、今日う、ベンドさんが、ベンドさんがマイク持ってくれるって言ってるんですけど。 女が め, めちゃくちゃ対戦熱くなっちゃって言ってるんですけど女が<笑><ん><笑> め, めちゃくちゃ対戦熱くなっちゃって言ってるんですけど<笑> まあ、配信台で映せないのは残念なんですけど配信台の隣で今、ハイパーが起動したんですけどあれでも X になったかかかななななななハハイイパパーーじじゃゃくくてて入入れたたたののであもにっかな<失 ear anhabe> ちょっとね、あとなんか、今、Twitch で配信してますけど YouTube に切り替えるって言ってるんですよね配信してますけど、ね 今, ねまあ、今日その話とかも、YouTube? 店員さんとしようと思ったんですけど、YouTube? 店員さん、ちょっと今日お休みだったんであそれよくいつもね店員さんとしようと思ったんですけど、YouTube? 面倒見てくれるお休みさ店員さんが言うのですけどそれよ く, 行くのね、多分 YouTube とか見やすいとかって言うのかな た、う、ぶん YouTube とか見やすいと思うかななんか人がいっぱいいるイメージなんか多分ややんかおゼロさんあ羽打ってるエンジャーちょっとありがとねちょっと今さ店員さんいなくておっさんあ羽打ってるエンジャーちょっとありがとねちょっと今さ店員さんいなくてあ あ, あ、どうこっちどうこっちだったら大丈夫かな なんかねこっちなっかな、普通にやるとハウルとかっていう話だったんですよね、ち, ちょっといつも、ね、いつもよね、いてくれる辻さ<ス>んがいなくて、なんとか無理やりやった感じなんですけど、<ス>いつもよね、いてくれる辻さんがいなくて<ス>、なんとか無理やりやった感じなんですけど、<ス> い, つど<ス>いつもよね、いてくれる辻さんがいなくて。 何とか無理やりやっこっちのマイクだからあもしかしたらこれあれだ な, なゼロさんまた仕事しながら見に来てくれてんのかな<笑><笑>あもしかしたらこれあれだなゼロさんまた仕事しながら見に来てくれてんのかな<笑><笑>もしかしたらこれあれだ な, ゼロさんまたのなこれでも珍しくてんだねもうね あ、ちょっといやとこれ両外機の前だから ち, だ、ねね、かちょっとまたあちょっとやっぱり単純にソニックの回転が速い方が有利<笑>だよ、ね、やっぱ<笑>あとやっぱり単純にソニックの回転が速い方が有利だあとやっぱり単純にソニックの顔が消えないちょっとじゃあ店員さんに確認してみます おでかかいのか な, 感覚聞えないちょっと待ってね。ちょっと ししゃべってまままますねねねああああ下下下がが、ね、がりりりしししたた、ね、た、うん、ちょっと全体的な音量がでかかったのかなるほど こののぐらいいいがかたぶん、このぐらいがちょうどいいのかな、たぶん、このこの黄色いゲージあるじゃないですか、ここに行かないか行くかぐらいが多分ちょうどいいと思うんですけど、<Spanish> こ, のこの黄色いゲージあーあじかないですか、ここにああああ行かないか行くかぐらいがああちょうどいい。 いかなまままこんん あ, あそうですねタ、はい、ウリングどうだろう、うろうこれ見てる人に見てしかない。 全体的な音量下げてみたらしいんですけど全体的な音量下げてみたいんですけどマイクの音量じゃなさそうああどんな感じなんだろなちょっと俺も配信見てみるしかないかなあーどんな感じなんだちょっとまた相談してみますけど配信か見てみるしかないかな 見るとわかるんですけど機材のめちちゃゃくるんだどどれ<ス>わかんない<ス>どれががっちかかでもハウルというと今マイク変えたんですけど。でもどっちでも<ス> なんかね、前ね、店員さんがね、ロッチかのマイク調子悪いとか言ってたんですよね。なんかね、前ね、店員さんがね、ロッチかのマイク調子悪いと、これ自分で。 どんな感じだこれいや今自分でも配信聞きながら見てるんですけどいや今自分でも配信聞きながら見てるんですけどこれ入ってんのかなよくわかんねえな<笑>いやゲー セ, ンがゲーセンがうるさいからねよくわかんねえな<笑> なんかその自分で今ちょっと携帯でバッと見たんですけど見た感じでは大丈夫よねなんかその二十四声みたいなちょっと携帯でバッと出ますけどすあーなるほど見た感じでは大丈夫ありがとうねち ょ, ちょっと待って一回もなく、ね、出ますけど<笑>あーなるほど見た感じでは大丈夫ありがとうね あ今あのー、店員さんに聞いたら、ちょっと店員さんも今、配信見て確認するあ、今、あのー、ちょっと待ってかなってますね、<笑>かなんかすみません、聞き苦しいと思うんですけど、今、あのー、ちょっと待って、ね、<笑>いやってます<笑>ね、ちょっとってて<笑>っててわれたんで、喋ってないねてとね、わかんないですかでもさっき確かに、24cm っぽい数になってないですよね、わかんないですかに っとはい、あのー二の戦ったと。はいはい。いはい、ああ、じゃあ、一回それ通した方がいいですね。ああ、はいはい。はいはい。あ。なんかだ、だ大丈夫っぽいな、これ。オッケーかな。いい、良さそうな感じだよ。 いや、なんかね、でも、すげえ、今日店員さんにめちゃくちゃ頑張ってもらってます。<笑>あ、治りました。ああ、ありがとうございます。はい、治, 治ったそうです。と、はいってことですよね。あー、了解です。はい、はい、はい、すみません。じゃ、これで、やっといつもの配信に戻ったかな。あ、ゼロさん、ありがとうございます。 で今誰、誰やっての あ,、まあ、まだ万次さんと無心が竜ガエルやってんのかなおーっとあそこでよく飛んだ<笑>サマーくらいそうな感じだったけどね今の前跳びでもさっきちょっとガエル作ったんですけど あのマジきついんですけど<笑>やっぱそのガエルちゃんと使うとマジきついんですけどやっぱ使えないと弱いですよねこのキャラねちゃんと使えないとただガエル使いすげえ頑張ってるなとて思いますねだからそのガエルにフールガイルやって ガイルにすごい完封されるっていうのは相当実力差があるってことだと思うんですよねだから割と割と負けるんで う, うまいガイル使いとかとやると相当な実力差あるんだなって最近思いましたねガイル有利じゃないと思うぐらい 勝ったりするんで、だいぶ上手い人とやって、まあいいキャラですよねだから、やり込むがやり込むほど強くなれるっていう。ちょっと画面が見えない。これちの場所をさ。 <笑>場所をちょっと、ちょっとだけ映してほしいんだけどな、な両替機の前にあ の, この配信の設備があるんで、結構こう、あすみませんって言われるんで、ね、<笑>あ、両替するの、ね、に邪魔で。<笑> 用意してここで座りながらできるようにしたいとか言ってましたけどね、いやーでも結構今日はいつも来てくれない人たちが来てくれて結構、結構盛り入ってますね、対戦が。 今日は何だい 3, 3台かな対戦台3セットやってずーっと対戦動いてますねまあその中のこのね真ん中の台を配信してるんですけどあも虫もなかなか来ないんで。 虫が今ガイルのあ、ちょっと逆になったっぽいですよ、さっきまで万次さんがガイルで虫が龍だったんですけど、今が逆でやってるっぽいです虫はでも最近、スト2は全然やってなくて、スト5でずっとバーディーこすってるって言ってたの<笑>なんで、何でもこうやって龍ガイルとかさスト2で使ってるのにさスト5バーディーなんだろうなってもう…まあみんなに言われてましたけど。<笑> うまいこれ本当にね 上, 上と下両方見てるのがマジで難しいんですよね、ガイルは下見てるとマジで上見えなくなっちゃってでその飛ばれる場所によって結構、対空とかまあ同時性は基本リフトでいいんですけど、まあ、飛ばれる場所によっては結構、対空技変えなきゃいけなかったりしてそジャックードとかちゃんとね。 後ろジャンプとか垂直ジャンプとかでちゃんと避けてるでしょうねさっきガイル使ったんですけどめちゃくちゃ被弾しましたれ。<笑>踏みまくりですよねジャック波動ジャック波動だと思って見てるとね竜の大波動が速くてあの間に合わないってい反応が間に合わないっていう、ね、ここきついですね ガエルはガエル側が我慢するところいつ真空飛んできてもおかしくないから強いにはソニック打てないっていうねこれが難しいんですよこの耐久ですねその時によっていろいろ耐久を使い分けなきゃいけないんで今みたいに一瞬でもちょっとミスっちゃうとああいう負け方しちゃうんですよね ガイルガーが本当に難しいなと思いますよね。このカードは。お い, おい空中投げ。なんかすごいあの上、ー、手い人だとジャックシューに空中投げする人とかいるんですけどあのジャックシュー放させて。 弱小龍浮いてるところを空中投げとか見たことあります<笑>やりすぎだろうと思って<笑>このゲーム、結構弱小龍の隙にあの勝手入れるのってすごい難しいんですよね、龍、まあ、はまだ竜はまだ遅いんで、それの隙も少しでかいんであれですけど、剣とかマージできついですよね。 だからドラゴンダンスっていうね、ちょっと用語がありますけど、まあこういうとこから来てんだなっていう、特に剣とか、勝利の隙が少ないんで、昇か空ぶったら、おかわりでもう一回勝利みたいな、その昇竜の隙に、あっっちょっと反応が遅れちゃって、触ろうとしたら、確定を取ろうとしたら、間に合わなくて、もう一回弱勝利出されて食らうみたいな。 ジャック竜巻に対してもね今リフトアッパーであの迎撃しようと思ったんですけどやっぱタイミングが難しいんですよねあれ、向こうが竜王のガードしてくれたからかったんですけどあそこにジャ弱小竜が入ってるともう大変なことになっちゃうの<笑><笑>ガイル転んじゃうと結構きついんでウはまあまだ。まあ 確かに転んだら転んだで大変なんですけど、ルーは ま, あまだまだって感じですよね、ガイルはすごいきついです、転んじゃうと痛い1回ああいうところの回復、難しいですね、おカマになってるんで、立ち終盤とかが一番良さそうですけどね、立ち終盤、シ足みたいな。空中にいる間はタッチューパンその ジャンプ台球とか出すとタッチーパンが当たってで出さないで出さないでそのまま降りてくる来たところにダイヤシュみたいなやるとほぼほぼ完全体験みたいになりますよねこれが見えないんですよねガイルのめくりマジで見えねえよなあの 上手な人はあそこでリバーサージャックスマークを出して逃げたりするんですけどこのゲームリバーサー超難しいんでだいたい自分もリバーサー出なくて<笑>リバーサー出なくてジャンプジャッキーらめくられてスーパーダブル…あダブルスーパー サ, ー サ, ー サ, ーサーマーとかやられちゃうんですよでまたループしちゃうんで ンちょっと外流、やっぱな治ってますね、まあ、使ってないとこういうキャラって大変だと思うんで、まあ、こう対応型のキャラなんでね、結構、そのゲームに慣れてるかどうかっていうのもすごい大事になるこれですね。ねダブルサマー 当て投げばっか狙ってんじゃねえぞって言ってねしゃがみのそのサマーのためを維持しながら投げに来たところをダブルサマーで狩るというまあテクニックの1つですねただ、あれもうデメリットあってうんやっぱり硬直が伸びちゃうのでしゃがみぐらいしちゃうとヒット確認されちゃうともう大変な目に遭うんですけどジャンプ台形しゃがみぐらいして おお当たったヒットしたっていうかそこヒット確認ねちゃんと中足ファイヤーとか出せるともまたサギ飛びルートしたんでかつ大ダメージですよねもう飛び込みサンダーなんでとりああれちょっと待ってくださいねスポしてて離れます これもう対戦が盛りってるんでマイク変わってもらえそうにないですね、これ<笑>ちょっとあの、ね、ガチ勢にか変わってもらおうかなと思ったんですけどもう師 さ, さんとか変わってもらったんです まあ、でもフリップまではみんながっちりやってもらおうかなーみたいな、まあ、思ってるんですけどあなんか今日結構、エントリーフリップのエントリーいたん結構人数いたんですけどなんかみんな飲み会行っちゃったらしくて今、そんな時期ですよね、でもね、この間も X 勢でみんなで行ったんですけど今回はまた、まあ、X 勢同士で行ったんでしょうけど。 まあ仲いい人たちでみたいな感じで行ったんでしょうね、多分ね、今日はいやーこの時期になると店の予約戻れないし、行っても結構満席だったりするんですよね、もう忘年会シーズンで、店入れなかった、なんていうのかな、いつも全然客がいないようなところでも、すごいいたりするんで。 ここでも飲めないのみたいな、結構あるんですけど前はそのみんなで飲み会行こうかって言って、ミスが全然見つからなくて飲み会会というか、飲み行こうぜみたいなノリでね、そこそこの人数で 行, ったん行こうってなったんですけど、まあ、店がなくて、この時期で年末ですね、確かあの時 ちょっとフリップ、フリップはちょっとねがっちりやってもらって、その後ちょっとま あ, まあ当たりモードになると思うんで、そっか配信台メインでまあ残った人たちで対戦するみたいな感じで、あとマイク変わろうかな。メンダさん、メンさんに変わったものかな。メンダさんは仙台最強の本田使いです。いやでも最初 すごい強くなったなと思って、この間やったら、多分もう今、一番一番やる気になって頑張ってやってるプレイヤーだと思うんですけどね、みんなの飲み会行くっつって。 飲み行くっつって言ってんのに俺は1つやるみたいな<笑>感じですんごくやる気ある人やる、ね、えでやっぱり、あのー、もうしゃべるのもすごく上手で、まあ、いやそのベンダさんってなんで な, なん で, なんで ベ, ベンダっていうかというとあのー、弁護士さんなんですよね。 ね、弁護士弁護士でホンダ使えたからベンダっていう<笑>名前らしいんですけどやっぱりね弁護士さんとかやってるだけあってすごく喋るのも上手ですしこうやっぱり配信とかねあのー、やってるとちょっと慣れないと何、ね、喋っていいかなーみたいなのとかもあったりとか。 する人も多いとは思うんですけど、弁護士さんでてこの間、配信とか初めてやったのに、ペラペラ喋ってましたからね、ねさすがだなと思って、まあそんなそんなプレイヤーです、弁護士さんは<笑>どんどん。やる気が、やる気がある、一つやる気がある弁護士さん。<笑><笑> 11時までフリップなんで、それまでは普通にがっちり対戦してもらえますかね、ずーっと虫と虫と杏樹さんがずーっとやってますね、配信台で。 さっきもね、逆で対戦するっいうの面白いんですよね、あの例えばいつも h o と、d a 対剣をやっているのやったらちょっとキャラを交換してみてホンダ使いや剣を使って剣使いがホンダを使うとかねああいうのとかもやっぱ結構面白いなと思って見てるんですけどだかなんかそのやっぱり使い込んでないからそこまで上手には動かないんだけど やっぱりそのあここは危ないみたいなの結構分かってたりするんで、まあ自分のキャラですから、メインキャラですからね、そういうところの対策だけ、妙にすごい上手いとか、<笑>結構見てて面白いですよね、いやそういうところもすごい、もう、呼び勝ってるんだけど、連動が足りなくて、なんか、まあコンボをミスったりして負けるとか、うん、本当にう。 ボタンスーフレですけどねもうボタンをそ押すの遅くて分かってはいたんだけどみたいなお互いがここきついっしょってちゃんと見てないとここきついんだよねとかっていうのも結構分かったりするんですよねか割と自分もそのキャラを逆にして対策するっていうのは嫌いではないんですけど 割と好きだったりしますかね。お、しっかり。しかも、なんかいろいろ聞いたんですけど、さっきも今中ん、今中竜巻。今中竜巻だったかなっていう、ビューの応用とりあえず、あの。ね、ソディック読みで、竜巻ってこう突っ込んでくる竜巻に対して、まあ待ってて。 まあ、しゃがみ大パンとかでリフトで落としてもいいんですけどなんかたまに相打ちだったりとかして結 構, 結構ガイル側が不利になっちゃったりする時があるんですけどなんかでただサマーで落とすのはよく見るんですけど今、別に待ってた時サマー出すだけでいいじゃんって最初はずっと思ってたんでよ く, よく聞いたらなんかサマーやるとちょうどサマーで。こう まあ、ニュートラを絶対経由するわけじゃないですか、サマーって、したためにニュートラから上要素が入って、やっとサマーが出るんで、その時にちょうど竜巻が噛み合うと、あの食らっちゃったりするらしいんですよ、でもガイリスカイすげえ安定して落としてるんで、実はそれ、よくよく聞いたら、ちゃんと中足とか、中足とかをカラキャンして出してるらしいですね、サマーを。まあ偉いなと思って まあ道ぎなんてね、もショルケン打てばいいやみたいな感じですけどそういう細かいテクニックをちゃんと使ってるんだなって。なんかこう、キャンしてるのってすごく見えにくいんで隠れたテクニックみたいなのも結構あるんですよね、やっぱね、格闘ゲームは。 こも面白いんですけどね例えばあの、えー、とソニックにたし今、ね、画面端でこうやって取り緩をしてますけど、この状態でソニックに打ったときにそれを見てから真空をぶち当てるとか、そういう、ね、派手なところもすごく面白いんですけど、う見えないテクニックも結構僕は好きだったりするんですよね。 結構そのなんてうんですか、ね、本人同士しかわからないっていうかその対戦してる当人同士だけ、あー今、俺、これさっきやってたからこれやってきたんだなとか、うん、でそれってただ画面でパッと見るだけだと、た,、まあ、ただの例えば、対ヤシだったり、ただの昇龍拳だったりとか、それにしか見えないんです。 その例えばダイヤセンターガイヤ州とか少量とか勝負とか波動とか波動とか。で、読み合いになってるのが結構好きなんですよね？ <笑>なんか隣で隣でバグらせたみたいですよお、これ初めて知ったんですけど、あのちょっとごめんなさい、配信台じゃないところのあっなんですけど、なんか S ホンダが、X ホンダじゃない XS、スーパーバージョンのホンダですねあの、画面端で変わらないようをするとバグるらしいんですよね、変わるたらなげというのは中盤投げかな、多分。 本ダが画面端に追い込んでる状態で、タワラ投げをするとバグルがして、フリーズしたタワラ投げのモーションのまんまずっと止まってるっていう、でタイムオーバーになってます、もう何しようがずーっと固まった状態になってるなんか S コンガ使いってあまりあまり見かけないんで、まあ、その今、プレーしてる。 プレイヤーさんが領主さんとエスホンダ使いな。あのあんまりだから見ない現象だなと思って。でもなんかやっぱり X 勢は知ってましたね。あやっちゃったお前みたいなの言ってるんで、なんかやっぱ知ってるみたいですね。ガチ勢の知識は素晴らしいです。 チラチラこっち気にしてくれてるんですけど<笑>やっぱ対戦をやめられないっていう<笑>まあ11時まではこんな感じでしょうねもうみんなフリップでガがっちりやる感じだと思いますけどこの画面足の攻防面白いですよね、牛ガイ ル,、まあ、ルガンが相当きついんですけどね自分もやって分かったんですけど こうやってあの今ギリギリでうギリギリ踏まない踏まない飛びあのジャックカードをギリギリ踏まない飛びってもう上手いですよねあれギリギリであればギリギリであるほどガイル側が早くソニック打てるんでかなり有利な状態にはなりますよね。 でそのあんまりギリギリでその逆に引きつけすぎてジャンプでよけちゃうと、この後と竜に踏み込めちゃうんですよね、でソニック出そうとすると竜巻だったり、ソニックの出がかりにダイヤショークだったりとかっこしちゃうんで、あまり引きつけずに、かつ 踏, みあの踏まない波動、波動を踏まない飛びでよけると。 もも、その後とすぐか、いるが動けるようになるので、となると、竜側も踏み込めないから、ちょっと無茶しなきゃいけなかったりするんですよね、でかいの当てようとすると、でも、うん、でもそのでかいのはちょっと行くと、リスクあるなと思って、消極的な行動した後とすぐソニック打たれ打 た, れたりとか、で画面端、継続でゲームをやっちゃうんで。 あそこの辺の読み合いとかテクニックっはすごい面白いですよねやっぱりしっかり突き合わない前ジャンプに溜めがないときの前ジャンプに突き合わない徹底しますね ソニックサマーこのゲームでソニック様は難しいんですけどね、ストライプとかも余裕でできますけど、ソニック、ソニックサマー、ソニック、ソニック、ソニック、ソニいけるんですかね、スト2だとかなり難しいんですよね。 今のゲーセンって結構、てか道着とか多いイメージあるんですよ、龍とか天とか、多いイメージがあるんですけど、仙台はあんまりいないんですよね、道着使いはね。まあうんうん、今ね、えーと、ワンピガー側でプレイしてる虫ングなんかはあの、まあその、昔、一生懸命やってた頃とかは。 まあね仙台を引っ張ってた道義使いみたいな感じなんですけど、最近あまりね、そのゲーセンに来ることが少なくなっちゃったみたいで、それ以来、なんかあまり道義使いっていないなって思うんで、多いイメージなんですけどね、地方のゲーセンっていうのは、逆になんか、その、パフォンダだったり、ザンニーとか、DJ とか、まあそういう。 ね、プレイ…プレイヤーさんは結構いるんですけどあとはね、一人全キャラ全キャラ使いが い, いますからね<笑>ちょうど配信台の隣でやってるんですけどまあ、本当に全キャラ、高レベルに使いこなす人もいるんで、まあ、そういう人と対戦すると面白いですよねあの…飽きずにできるんで。あなんかもう… えー、ちょっとこのカード飽きてきたなーみたいなとつとか、キャラ変えてくれたりとか、あとは対策ができるっていうのがいいですね、そのまあ 何, 何本かやって、ああ、なるほど、こういう感じなんだなーってったらあ、あ次、じゃあこれ使ってもらっていいですかとか言って、キャラ対ができるっていうのがすごいいいですね。 対戦するっていうのは、そういうメリットがすごいありますよね。お、りゅうりゅう。いや、りゅうりゅこのゲーム、すんごい難しくて。そのー。結局。真空溜まっちゃうと。博物館、ぐらぐらっちゃうんで。 基本的には竜ってその波動で試合を組み立てていくキャラなんで、打てなくなった瞬間、じゃあ何しようかなってなっちゃうんですよね、結構、何もかも危なくて、もちろん波動打つのも危ないし、あのー、触りに行ってもいいんですけど、触りに行ったところに真空とか置かれると、そ れ, もそれもまた大ダメージになっちゃうこれね難しいところなんですよね。 とで飛べば昇竜で落とされるしそうリスクが結構増えちゃうんで、心境を持たれちゃうと、相手に。あ、こ, ういうこ<笑> これはすごい難しいなと思ってます今度だからすごい龍流がうまい人とかもしいたらいろいろ聞いてみようかなと思ってるんですよねなんかいろいろあれみたいですけどあのー 波動に波動拳を打ってきたのを見てから、まあ、真空を打つじゃないですか、でまあ、そここうすると確定するんですけど、波動拳を打った瞬間真空が打たれると確定するんですけどあの、初段しか当たらないみたいな現象があるんですけど、波動の手先に真空の初段がパッと当たって、あと残りの4段はあのガードになるっていう。 連続ヒットしないっていうねっていう現象が結構あるんですけどどうやらなんかあれヒット数だっていうんですそのヒット数って何のヒット数かというと通常技 は, まあまあまあはコンボ数ですね、えーとまあ奇数、1ヒットとか3ヒットとかしたあととか、奇数ヒットをさせた後にその波動に対して真空を打たれると。 手先にバンって初段だけ当たってあとはヒットしない連続ヒットにならないっていう現象になるらしいです、ね、ガチ勢から聞いたんですけどそうらしいです、ね、だから偶数ヒットだとダメみたいだから中足波動とか例えば当てて2ヒットさせてその後にもう1回波動拳打ってそこに真空打たれたりとかすると全段ヒットしちゃうらしいですねあとは開幕とかですね開幕はゼロなんで偶数なんで、まあ、開幕の状態で 真空を打たれると確定するみたいです本当かよって思ってるんですけど実際、検証したことがないんでわからないんですけどでも、あのー、上級者に聞くとみんな同じこと言うんでおそらくそうなんだろうなと<笑>結構、流動キャラとかになるとその辺も管理してるみたいですねあ今、キスヒットだからあの波動打ってもいいやみたいな。 フィリップ終了っすかいやすごいなと思ってやっぱレベル高いですよね、そこまで考えてやってるのは。 もう今日お腹空きましたね、もう今日は何も食べてないんで、朝からずっと、これは夜、多分ゲーセンが閉店したら、どっか食べに行っちゃうパターンですね、これは<笑>。よくないですよね、こんな夜中に食べるっていうのね。 まあ、これがまた、そのねゲーセンが終わってそのもうもっと自分が若い頃とかそうでしたけどあのまあ楽しみの1つでもありましたけどねそのゲーセンでもうがっちりゲームやって対戦してで帰りにみんなで飯食いに行ってみたいなねむしろそのゲーム す, するよりそっちの方が楽し み, まで楽しみだったまではありますね。 まあ、もちろんゲーム対戦するのも楽しいですけど。おお、四段入って、お。上上手。まあ、でも、そこまで。 心境のゲージあったのかな心境のゲージあったら、はい、ダイゴスチュアシンクは行きたいですよねもうすごいダメージになるんで しっかり地上戦やってる我慢できずにダブルサバーワンチャンですよねでもね、うん、とりあえず一旦ここでフリップは終わりらしいのであ一旦面倒者にうまいく変わるかなじゃない。 あと1時間ぐらいゲーセンね、あのー、閉店時間もあってあと1時間ぐらいあるんで、まあこんだけ来ていれば、多分やっていくと思うんだよね、フリップ終わっても。あっ、ベンダーさん、ベンダーさん、ベンダーさん、ちょっと、ベンダーさんちょっと、マイク交代してもらっていいですか、<笑>いろいろ教えてもらってて、うん、チャットでね、あの今、だいぶもう、調子よくなったみたいなんで。 ベンダさんのこといいろろ話しましまた、ね、<笑>ベンダさんはこういうプレイヤーですよっていうの、ね、うううう何を言われていたのか<笑>配信今日全然映ってないですからね<笑>、うん、ということでちょっと一旦ベンダさんにマイク交代してもらおうかな、うん、やりますかこの後、うんなんかまあ多分今もう虫座ってるんでやると思うんですよい、うん、<笑>虫対誰 か, あだからだろう多分 これはフリップじゃない勝ち対決が、うんうんうん、ベンダさん虫とはやったことあるんですかもちろんやってますよあああるんかなるほどだから久しぶりにいますよ、うんうん、でもあれですよねまだこうベンダさんがこうちょっと卒始めたばっかの頃ぐらいですもんねいやそんな結構あれですよあそうなんですか<笑>半年ぐらいは見てないけど、うん、いやもう相当同時戦仕上がってきたんでいやこの人のりはきついですよねお前 昔は勝てなかったかもしれないですけど、ねうん、今はちょっとありますよね。うん、かなりまあブランク向こうのブランクに付け込めるかじゃないですか、ね？<笑><笑>ありますよね。まあ、本田はきついですね。うん、うんまあこれ dj, DJ のわかるだろう、はい。おお生で食らった虫がいるでしょ。虫にいん。これはもうだめだ。 一旦ちょっとベンダーにマイク変ってもらう多分マイクこっちの方がいいっすねじゃあちょっとバッハを切ってじゃあお願いしますじゃあマイクベンダーに変わりまして今やってるのはワンピー側が虫流でピー側がガム DJ ですねさあ虫さんは F1 で見るのは本当に今年になってあったかどうかというぐらいですがこの 星も終わるところでようやく現れたというところですねストファイムでもやってたんですかねスト2の勘がどれだけ戻っているかどうかリバサで大昇利強気ここでトリカゴになってしまうときついが昇利出なかった昇利出た飛びを待っていたさあ飛びを待ってる ここで真空がまだ残ってますよ。ガードと思ったら飛んでしまって。当たってしまった。っ仙台の本田プレイヤー。ええ、りょうじさんで、りょうじさん、りょさん。<笑>いいか、なんか恥ずかしいみたいですけど実況に誘われてますね。ありょうじさん。本田通本田誰も使ってないです。仙台の本田使い。二人が揃ったと。しかし、誰も本田は使っていない。本田の天敵だらけじゃないですか、もう。<笑> DJ、ゲン、ダイルということで、はい、なかなか厳しい人ばっかりですね、DJ 戦、どうだしてた、さ ん, は<笑>うんやっぱりなかなか近づくのは難しいですよね、<笑>もうガムさんの DJ に勝ったことないです、ね、厳しいでですすね厳しか、まあ、S ホンダは確かになかなか画面端に追い詰めた時のこうご褒美がなかなかないので<笑>すぐ逃がしたですね。 なんスラの出が早いので配信は真ん中の台ですよ最初は真ん中です、ね、この映ってるやつですね配信台は虫竜が優勢に進めていて完全にトリカゴ状態ですねこうなると厳しいっますけどこっから取り返したがおお、一気に持っていったがさあどうだ、最後強引に投げ ちょっとこれ今リバーサーとか出たら怖かったかもしれないさあハイガーハードで交換して今度は強引投げにいくるまた端に端に追い詰めてるがさっきのようにまた DJ これがあるから怖い今度めくって投げにいったあまあコパン何発当てて投げにいくかっていうところです<笑>強いな さっきからまくってますね<笑>まあデイジェアはこれがあるからな謎のマシンのシンだけこれは多分ヤスラのミスかなたまた、うん、お, お, お, お互いミスが出る、ね、さあ飛びは通る端に追い詰めるがおなかなか技が思うように出ないのかな まあ、X は技の出がシビアですからスト5とかやってると多分出づらく見えるこの2キャラはどっちが有利なんでしょうやっぱまあ今は竜だって言われてるような気がしますね昔は あ, あ, あと真空もあるしあとはラッ多分投げるあ は, これは後ろから投げました d j の飛びを比較的竜が落としやすいっていうことなんですかね 遠目の球の打ち合いはこれ龍が真空貯められるので DJ は多分ジャンプ台 K を波動の隙に当てられるかどうかというところですがこれは引っかかってしまうこんなると DJ きですね、うん、反応のアッパーこれはちゃんと見ていたこれはしょうがないかなおっ、うん、一瞬ヒヤッとしたけれども勝ったのが無視竜。 まあ、これはフリップではなくてお金のかかっている対戦なので<笑>負ければお金が減るだけです<笑>まあ視聴者 は, は視聴者いるんですか見方が、ね、3人いらっしゃるんですかね視聴者いらっしゃいますかねこの赤い3ってやスが視聴者の方のこれは見えます 三人まあ多分この f ンの台が視聴者一人分としてカウントされているのでる見ているのはまあお二人ですかね虫竜、ね、は取るあー鳥籠ですねあきついこれはきつい 飛ぶと昇竜が待っている配信は遅れてる感じですかこれ少しラグがあります ね, ねおー波動をジャッキ<笑>、ね、かなりこれシビアなはずなんで、えー、なかなか狙ってもできないような気がしますね飛びが通るが割り込む昇竜で割り込んでリバサじゃないけど割り込ん、ね、でましね これは会心ラグがあるので配信ラ面を向いた方がいいのかもしれないですよ<笑>このファイヤーやっぱり溶かされるのが t い g い、ねまあ、こ本なが一番きついですけど、ね、<笑>ファイヤーに溶かされると全部やり直しになってしまうとい う, う、ね、あー、鳥籠は DJ もきついですね。<笑> 固まったところは投げるとで、<笑>アッパーの反応がいいですねそうですねまああの近距離立ち大 P 流のやつもかなり上方向に反転が強いので昇竜のコマンド間に合わないときにはワンボタンで出るお手軽タイプおー<笑>割り込む強気ですね飛びはちゃんと見てるんですね<笑>確実に昇竜でおーこのジャックナイフの隙の少なさを利用して 端から竜巻で大手術してめくり、これはガードできるあー引っ張り投げってやつですかねずれてますねズレてます ね, ますね次のラウンド始まってましたね今<笑>飛びログは有し飛びが通るとここは繋がってないな、ね、やっぱりこれ割り込みます ね, すねこの昇竜の割り込みを読んで ガードすれば正直にスライディングとか入れられるのかな、えー、また初めに追い詰められたこれ真空ガードのつらいをかわしたがやっぱり内野波形を待っていたといい 開幕はヤスラがあたヤスラです、ね、球の打ち合いでこの対決 強,、うん、強いですね当たると強 い,、ね、強いんだけど、ね、この勝利が読まれるとでっかですね聖剣数この聖剣も割と関係が強く強 たまに本の角度を先端で潰されます、ね、れのたると割と割精神的ダメージか力の大きいさあ1回下げる。 この作地の投げがうまいですね、リュウシンクで溜まるよそうなるとなかなか DJ もおっと、間に合わないスパコンはまあガードウェイやろうとそして、ちゃんとイラってましたかとタイミングを見てましたね終わ ら,、ね ら, ね、らしても勝ったなし虫リュウ何戦目なんでしょう何戦目ですかね スリート7。まあ玉の打ち合いは今のところ龍が優勢。また投げる。ち投げるこのアヌチナになかなか反応できていないと聞くんですかね。今度は。玉の打ち合いは今のところ龍が優勢。あこっからまくれるか。まあ、ここから逃れるか。うん。あ, あどうし ここはまあ、投げられてもいいだろうとあーあーやってしまった、はい、あのスパコンはジャンプで刺されてしまうと全と違う方向へってしまうので厳しい可動の方が性勢の方が良さそうに見えますいしいてもああ取り籠になって バックから鳥かほうの場面が多いような気がしますね撃られない撃られない真空は重ねに使えるがこれはカス当たりの距離、ねね、あれ抜けられるんですね近ければプリヒットすることもあるんだけれどもこ投げましたねまたしても投げますさあ、うん、勝ったのは見知り 顔を取り戻したっていうところですかね。<笑>日<産に><笑>さあ球の打ち合いあお今度はきっと、まあ BJ、はは大大 BJ だだんだんギリギリと鍵に追い詰めて取り外した状態、これは厳しいですね。っったです、ね、あーっかかってしまかああ コメントが入ってますね虫さんとベンダーさんの対戦が見たいですとボコられますねエリスギさんですかねこんばんはまあ虫さんはブランクがあるとはいえさすがもともと仙台最強クラスの流使いですからねホンダは P.E.C. ですよよジさんがお帰りということでお疲れ様でした ファイヤーこけるああなかなかさっきから虫ペースが続いている大昇龍はかったどんぴしゃやっぱりこの辺の当て感ですね、まああガムさんが席を立っているファンかどうかわからない怒られるところを見たいということかもしれない まあ一旦対戦が終了ですね<笑><笑>さんマイクすみませんあのベンダさんの方が僕より100倍強いんで、はい、何を言いますかこれ、ま<笑> あ, まあの負けるの嫌なんで帰らしてら怒られます<笑> さすがさすがっすねあか。人間性は変わってないですね<笑>久。久しぶりに行きましたけど、ねうん。はい。やばい。熱帯また別物ですからね。<笑>熱帯本当強いですよ。うん まあんくんね最近めっちゃ強いの、うん、やってはいますねやっぱそれはないでしょ月さ月の s スとン o k i にボコボコにされますからねメインキャラだ、ね、<笑><笑><笑>やただほらなんか、ね、使うと。うん。 僕メインキャラなんですけど、はゴ、い、キ使いたいんですけど、みんなすごい嫌な顔するんですね。ねということで、あれかな とりあえず一回配信台終わったから、うん。とりあえず配信台は今休止中ですね。うん、なんか誰誰かでもまたマッチしてほしいですよねまマッチ、うん。また対戦が勃発するのか。やっぱ虫さんとベンダさんじゃないですかやっぱ。<笑>やっぱり。アオリが来てますよこれ。 レジェンドは僕じゃないんですかでもこ う, ぜも う, やろうぜウスさんがやる気になったのでどこられに行ってきます年末最後の締めはベンダさんと虫さんですねちょっとマイク変えかちょっとベンダさん今ね配信台に行ったんで僕マイク変わりましたけどこれちょっとね楽しみだね 最近やる気うん最近やる気勢のベンダさんと昔最強だった仙台最強だった男ムシキングロッキーみたいですねロッキ ー, ロッキー5みたいですねおわっしっかり仕込んであるこれは 鬼無双があるので波動拳があんまり出せないとこれ、ベンダさんやばいね今のジャック張り手、ベンダさん超ドヤ顔してましたねまあそこで勝利打てるもんなら打ってみれよと。 なんでしょうねっ<笑>思わず叫ぶ無キング。これねやってないと結構きついと思うんですよねあの竜側が要はこれまあそのなんていうんですかね本田が攻める側で竜が待つ側なんで そういう体制にはなるんで、そのやっぱり対応するって結構あのそのゲームをすごいやり込んでないと難しいんですよね。ま知識も必要だし、そのなんていうんですかね、勝負感っていうかそのやっぱ継続してやってるとそのなんていうんですかね、そう突っさるとに結構反応できるんですよね。判断が。 まあ、判断が鈍くなるって言ったらいいんですかね、あ の, あのやってないと、とっさの判断が、まあ、格ゲーって結構そういう展開 が, 展開が早いんで、り合いのでただ将棋とかとはまた違って、こうじっくり考えて手を打つっていう感じではなくて、早い展開の中でいかに引き出せるか、自分の引き出しをで勝負がかなり多いので。 あまり離れてたりとかすると結構、そういうところにぶっちゃったりするんですよね、あこれは楽しみなカードなんですけどね、やっぱりちょっと話を聞いたら、うん、昔はちょっとあまり勝てなかったっていう話ですね、虫さんに、ね、はちょっと負けてますねっていうのがナさんが言ってたので、ね。 これはちょっと今やる気あって、今仙台で一番頑張ってるぐらいの男、ベンダー、なんとやっぱね、勝ってほしいと思うね、それとも虫が、いやまだまだお前には 勝, てせ勝たせねえよと、しっかりリバウンド勝よ いい勝負してんなでも、いい勝負してる真空を重ねて、あーでもやっぱこう、なまってるところありますね、あのさっきの真空避けて百貫も勝利でよかったし、その後の波動を百0で抜 け, 抜けてきたところも勝利でよかったんですけど。 こういうのがやり込んでないと結構鈍るんで、ね、やっぱ虫キングといえばね波動勝利をしっかりやる男で有名だったんですけねしっかりオートタイプうまいですねあの弱波動に対して100貫で抜けて まあいいろろうやむやにしちゃおうぜていう100巻なんですけどそれに対して、あれ弱波動をガードすると大波動が次出るんですけど100しちゃうと弱波動が残ってるんで波動が出ないんで代わりに台ンが出るとまあもう完全に100巻打ってきたらオート対空ですよね、自動的に立ち台ンで対空になってしまう。 あれ結構ミスると、100食らったりするんですよね、取りミスったりすると難しくて、まあでもその辺の間合いとかしっかり覚えてるみたいですね、タイミングとか間合いとか、あと、話大いちょう、こっちからだとベンダさんの手元がよく見えるんですけど、話大いちょう、ボタン話でね大いちょう入力すると今、ミスったみたいですね。 残儀とかと違って、ホンダとかフォークは投げモーションがないんで、話で入力すると、まあ、相手がこの投げが隠らない場所、投げが確定しない場所だったり、そういうシチュエーションになったりすると、投げモーションが出ないで何も出ないんですよね、ボタンを放しにすれば。だから トパンの後に当て投げで大いちうとか言ったときにボタン押しで大いちうやっちゃうと勝利拳とかに負けちゃうんですけど例えば弱パン弱大いちうってやっちゃうと<笑>あな何これもう終わりな感じこれこれ終わりな感じですか？ええー、やいやいやいや<笑> あのビビって、もうやりたくないそうです。あの、うん、ベンダさんが強すぎて。うん、もうベンダさん強すぎて。<笑><笑>そんでもって、逃げられたベンダさん超悔しそうです。<笑>超悔しそう。<笑>やばい、これ。もう顔に出てますよね、僕。そう。そう、これやろ<笑>、勝ったと、勝ったと思ってんじゃねえぞって。<笑> ちょっとムカつけますよねちょっとううやっ い, <笑>いやねめんなさんやっぱ熱いっすね今船内で一番やる気あるんじゃないですかごめんなさ、うんうーん多分見ててそんな感じしますけどね、うん、とりあえずね終わり終わりなのどうするんだろうもしかしたら終わりかなこれみんな変 え, 変える感じかな 後で今みんな話してたんで聞いてみますじゃ、だかみんな変えるらしいんで、ちょっとまあ、とりあえずこの辺で。一つでは終わりですね。長い間見てくれた方々、ありがとうございます。と、あとじゃ店員さんに言って、配信切るなら切るでって感じですね。今日、弁護士さんどうてっから。あーあ。 <笑>いや次が見たいですね、ベンダー、シキング、ムシキング、ベンダー、ちょっとあれじゃないですか、10先やらないとだめじゃないですか、これ、これちょっと火つきましたよね。ということで、じゃあこの辺で終わりにしたいと思いますお疲れ様です。